こんばんはアマゾンで購入した商品を紹介しますこちらのタオルクリップを買いましたキッチンとかバスルームにタオルを引っ掛けたいんですけどソーイングセットを持ってきてないので。 ソーイングセットを買うよりもこちらのクリップを買ってしまった方が安いかなと思ってこのタオルクリップを買いましたポンドランドにあるかなと思って何店舗か見たんですけどなかなか見つけられなかったので先にアマゾンで買っちゃった方が早いなと思って 2.9 ポンドぐらいなんですけどまあ買いました まあ、これならタオルに穴を開けなくて済むしこのまま引っ掛けられるのでいいなと思ってこちらの商品を買いましたで壁にくっつけるフックを買ったんですけどそれがこちらなんですけども自分でフックをくっつけなきゃいけないみたいです こういう感じであのー、シールになってますねあ、本当は透明のやつの方が良かったかもしれないですねで、まあ、こんな感じで結構フックがしっかりしてますここにこういう感じで引っ掛けてタオルをかけようと思って買いました これ2つでこれとこれ合わせて800円ぐらいのコストがしたんですね何ポンドか忘れてたんですけど日本円で約800円ぐらいどっちも日本だったら100円ショップにあるようなものなんで高いなと思ったんですけど街中で探し回るよりもアマゾンで買った方が早いなと思って買いました あとはビタミン D3 をバイタミン D3 ですこちらを買いました薬局でも買えるんですけどこのドロップタイプっていうのが気になって買ってみました錠剤タイプのものっていうのはたくさんあるんですけどあんまり錠剤を 飲むのが好きじゃないんですねで、グミタイプのものっていうのもあってそれも気になったんですけど飲み物と一緒に手軽に飲める方がいいかなと思ったのでこっちを買ってみましたでこれは結構コスパもよくってこれで1年以上持つような容量が入ってます内容量としては 90mm 入ってまして Amazon のホームページによると、三千滴分入ってるそうです。で、一日一滴でいいので、三千滴だと相当量がありますよね。余裕で一年以上あると思います。 こういっった感じでスポイイトタイプになってますねこのスポイトタイプがどうしてもよかったのでこちらで買いました特に冷蔵庫で入れてっていうふうなことは書いてないんですけど直射日光に当てないでっていうのとまあ霊安書に置いてくれっていうふうなことは書いてありますねなので まあ普通に食料庫に置いておけば大丈夫です。冬のロンドンは日光が少なくてこう、憂鬱な気分になりやすいっていうふうに言われてるんですがまだ私は1年目の冬なのでそこまで気分が落ち込んだりっていうことはないんですが一応予防のために早めに。 ビタミン D を取っておこうと思いましてこちらの商品を買ってみましたビタミン D3 を取ることはイギリスの NHS も推奨しているのでビタミン D3 はサプリメントで補ってもいいのかなっていうふうに思いましたイギリスの薬局にはすごくサプリメントが 豊富に揃っているので、日本からサプリメントを持ってくる必要はないですね。確かサプリメントの種類によっては、持ってこられないサプリメントも確かあったと思います。なので、いつも飲んでて持って行きたいけど、持っていけないっていう方はもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、 サプリメントに関してはとても豊富に種類があるのでこちらに来てから買っても全然問題ないと思いました。ということで Amazon の購入品紹介でした。